たくさんの桜切り紙を並べて花いかを作りましょう桜切り紙の作り方はこちらの動画をご覧くださいお花紙の桜や花びらも作っておきましょう台紙にスティック糊で川の流れを描きますその中に大きな桜切り紙から貼り付けていきます間に 小さな桜を敷き詰めるように貼っていきます隙間にはお花紙で作った小さい桜や花びらを貼りますこれで桜の花いかだで埋め尽くされた川ができました桜の木や枝、菜の花などを組み合わせて飾るといいでしょう